えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、とこのチャンネルでは、えー、産後から更年期前後の女性たちが抱える、えー、と心や体のお悩みを解決する、えー、いろんな情報を配信しています。えっ、ー、と今日はですね、えっ、ー、とホットフラッシュですね。心門っていうね、あの自律神経を整うツボがあるんですよ。そこをね親指と人差し指でちょっとねツボなのでキュッと ちょっと強めに押していただいて、あんまり痛かったらやめていいですよ。軽く軽くでいいですよ。で押していただいて、それでぐっと引っ張ります。吐きますね。息吐きます。でちょっと力を緩めましょう。あと二回いきます。吐いて、手ふーっと引っ張ります。指先はねちょっと強めにキュッと押してますよツボ。はい、緩めましょう。ラスト、押してふーっと吐きながら斜め上。 力を抜きましょう。で今度は耳たぶ、ね、を、ね、軽くつまんで下に引っ張ります。ぐーっと引っ張ってで離します。もう一回ぐーっと引っ張って離しましょう。もう一回ぐーっと引っ張って離します。そしこの真ん中ですね、真ん中の耳のところを、ね、ちょっとつまんでいただいてで真横にぐーっと引っ張ります。で離しましょう。もう一回、と引っ張っ張て、その もう耳が、ね、取れち一回ぐっと引っ張ってで、離しますで、そうしたら今度はここつまんでね真ん中で餃子のようにこうやって前に折っちゃいますねで前に向かってピュッと持っていきましょうでこれがねもしねすごく痛い方はかなりストレスが溜まっててこの辺のねあの筋肉も硬くなっちゃってるってことなので是非ねこれが痛くなくなるまでは毎日やってください。 でこうううやっっっててて折折とととしししままょうもう一回すはいそしたらピースサインですねこのピースサインのここと人差し指と中指の間で耳をこうやってしっかりと挟ん で, で手のひらをこうやってねほっぺたちょっとこう囲む感じでこうやってこういうふうに大きく回しますねで、耳も動かしながら耳の周りも動かしますはいそしたらこの前 前ににこういうい風にね耳もしっかり動かしながら耳の周りもしっかり動かします。 でこうしていただくと耳の周りで、ね、毛細かあの血管とかもすごく集まっているので冷え症手先とか足先とかが冷える方にもすごく良くなる、えー、と簡単ですけどものすごい体中の血液の流れが良くなるマッサージなので、えー、とホットフラッシュとかもね治ってきますし、えー、とぜひお家ちで、えー、と顔ねちょっとあのクリーム塗る時とか化粧水塗る時とかにちょっと 二三分お時間とっていただいて、お家でやってみるようにしてください。はい、えっ、ー、とですね、このチャンネルはこのように、えっ、ー、と。 産後から更年期前後の女性たちの体のお悩みに寄り添った肩こりだったり腰痛だったり首こりだったり頭痛尿漏れ骨盤の歪みそんな情報をお伝えしているのでもしよかったらえっ、ー、とチャンネル登録していただけるとすごく私もやりがいができるしえっ、ー、とどんどんね皆さんにねもっとねいい情報をお伝えしたいっていう気持ちが起きるのでえっ、ー、と大変嬉しいです。